桜井さんプライベートでも、その、たくさんゲームされて時間が相当なさそうっていうイメージがあるんですけど、ゲーム以外で何かこう、実はこういう趣味があるとか、なんか、家に帰るとずっとゲームしてそうなイメージを持たれてる人ももしかしたらいるかもしれないですけど、もしかしたらやってて僕はそう思ってました、ね。<笑><笑>やっぱり一番時間を費やすというか、えっ、ー、と、はい、休日の喜びはドライブですかね。あーそう だ, そ, うだ、ね、それはあるはずだ ドライブですよね、はい、なんかドライブに行くと温泉に寄るっていうようなのが楽しみの一つだったんですけどコロナ禍になってからめっきりあのドライブに行くにしてもどこにも寄らずに帰るんですよね確かにもう好きなのはドライブ、あのー いやこれもちょっと言える範囲言えない範囲あると思うんでちょっと編集でうまくやりますけど車2台お持ちですよねそうですねあの簡単に言えば遊びカーと実用カーですよね実 用,、はい、実用カーはえっともうすでに2年前の時点で机にのとあるあのプロデューサーが話<笑>してましたねなんかあのそれ聞いたけど、はい、今は違いますよあ違うんですかはい。 あのいわゆるトヨタの L ではなくて、今は違うんですか、うん、あの、言っちゃいますけど、はい、レクサスからメルセデスに変わってる、あちょっと待って、車が被ったぞあ、ついに共通点が。あらかうん あわけ見えないところとメルセデスという共通点が出てきます<笑>一般のお客さんに向けてのお話なんですけれども、はいはいはい、あのレクサスとかメルセデスって言ってもその中はトヨタって言ってるようなもんでファミリーカーもあればスーパースポーツもあればあフラッグシップセダンもあるんでその中の何かっていうのが大事なんですけどおっしゃるとおりです、はいはいはいまあ、お顔似てますもんねみんなレクサスもメルセデスを選んだ理由は、そ, その車種を選んだ理由は何だったんですかあの それを言うには車種も言わなきゃいけないんですけど。それ車種は車種は言っちゃいけないんですか。新型エスクラスです。それは言っちゃっていいんですか。もうもうこの歳だから、ね。いいですよ、ねはい。あのすみませんちなみに一緒なんです僕エスクラスなんですよ、えー、僕。ああそうなんですか、はい、新型の方です。違います。ああ惜しいですね、はい。新型ではないです。新型にする理由っていうのが、はいろいろ教えてください。それを絶対聞きたい。はい。 これね、はいあの、やっぱりゲーム業界にいたらこれ見ておきたいってい う, ふうに思って買ったんですけど、ええ、例えばなんですけど今までのメルセデスっていうのは、はいえー、と例えばインパネの部分っていうのが平べったい、はいえー、と iPad のようなものがついていたんですね私はそれがあんまり好きではなくて、はい、ゲージがあっていろいろとスキンとか変えられるんだけどやっぱりただの平面なんで、はい、あの情報量が普通のインパネメーターみたいなものに比べると随分低いと。うん それが今回、裸眼立体紙を採用したんです、ね、ドットが見えないようなぐらいの細かさで、はいえー、とこの奥行きがあるような感じになってる、はいはい、つまり、はい、インパネみたいなものいろんな情報ナビなんかも載せることできるんですけど、はい、それもすべて立体で見えるんですそうやって、はい、あの平面の情報量を何らかの形で増すっていうことがどれぐらい、えー、とそういう。 操作系みみたたたいいなものののに影響するかかっていのてかっててうをぜひ見んですね、はい、<笑>すそういう選び方があるんだ<笑>俺はびっくりだそんなにそれだけではなくて、えー、あの AR ナビゲーションみたいに扱ってありますよねあのこう映るあのそれがヘッドアップディスプレイについたんですねはいはいそうですよね、えー、とつまり、えー、横断歩道がやってきて、はい、そこを曲がろうとすると、はい、その上に矢印があるように見える、はい、見えますよね投影して見える、はい、であるとか はいなんかあのそういう最先端みたいなものを今回の S クラスってのは二段階ぐらいレベルを上げたっていう風うにも言われてるものなんですよ、ねはいはいはい。まあ常に常にメルセデスの S クラスはそういう位置にありますよね。えーうん、次世代っていう。やりますよね。うん、でえっ、ー、とそれはやっぱり見てよかったなって思ってます。今も。あ本当ですか。本当に良かった。その観点はなかった。はい もちろんそれだけではないですけどねそれだけでそんな買い物できないですけど、ね、ああええー、まあ乗り心地とかそういうのも含めて櫻、はい、井さん超楽しそうな話してるな<笑>表情は違うもんやっぱりなんか分かる分かる俺好きなんだろうねでもあれですよ あの他の視聴者さんが全くわからない話をしてるっていうふうに思われると厳しいかも、ええ、あでもいいですよ、この番組そう結構そう、えー、マ, ニマニアックな話<笑>とこしか行かないんでマニアックなところこういう話、ほかってほかのいろんなゲームに対する哲学の話ってやっぱいろんなところでお聞きできるのでこんな滅めったにないじゃないですか。そそうでですすねねだからそれはそう、えー、あと 車が好きなんじゃなくて、ドライブが好きなんですね、はい。そうですよね。おっしゃってましたね。それ昔うん、あの攻めないし、いじらないし飛ばさないっていう。うんうん、まあ、あのその中で s クラスはずいぶん楽しくて良かったです。楽しいですか？楽しいです。楽しいど。どういう意味で楽しいやっぱりフィーリングでしょうね。 操舵性とかが、ええー、ずいぶん素直ですし。なるほど。素直ですよね、確かに。うん、あの、特に、今回の S. クラス、後輪の、えっ、ー、と、舵角っていうのがすごく。あれが入ったんですよね。そうあねあ。動くようになったんですね。ちょっとは、今までのものも、えーうん、レクサスも動くものはあったと思うんですけど。うんはい、だいぶ、うん、だいぶですか。ええー。あ、じゃあ、やっぱ未来感があるわけですね、結構。そうですね。うん もう一つの遊びカーで持ってるのが、アルピーのエランテー。あ, そ う,、はい、あそうですよね、はい。そっちはそっちで全く別格の楽しさっていうのがあるので、それ、しかも、あれ出たのって3年 ?2018 年ぐらい ?2018 年, 年じゃない。ああ、だから3年かやっぱり、うん。まあそのぐらいですよね。よね。それは、どういうリーでィエ 選ばれたんですか。試乗して選んだってことですよね。もう自分はフィーリングをとても大事にするので、はいはい、試乗は必ずするんです、ね。はいはい、なんかそろそろスーパースポーツみたいなものも試してみようということで、いろんなものに乗ったんです。はい、まああのランボルギーニや ア, アストマーチンやその他ベッドかししあ、アストマーチンのかころラムシート。ンボルギーニも乗ったんですね。はい、はい、はいはい。でそのでそ辺で、ね、いっぱいありますもんねお店で<笑>、はいはい。ポルシェがいいっていうふうに思ったんですね。ああそれは。だけでどれ何故そう思ったんですか。 やっぱりフィーリングです。フィーリングですか。あの自分には大排気量高出力の車ってやっぱり似合わないって思いました。<笑>あんまりにもでかい出力みたいなものは。うん、またうるさいものは、あのいらなくて、こ、う、れ、んはい、ぐらいがちょうどいいと思ったんですね。はい。うん、それも九一一が良かったんですけど、それもまたモデルチェンジの。まあ最中というか、ま、そろそろやってくるっていう頃だったので、待ってたんですね、うんうん。なるほど。で、その待っている最中に。 近くにルノーがあるからあれ、もしかして噂のあれに乗れるのではって思って、はい、飛び込みでアルピーヌ A1T を試乗させてもらったんですよ。あそうなんですね。ちょっとショック受けました、うん、それえ。どういうショックか僕、すみません、ね、そのアルピーヌに乗ったことないのでわからないんですけど、どういうショックだったんですなんか、例えて言うならスニーカーのようなというか。うんはい まあ、あの同じ駆動系のあるもので言えばカートのようなというかそう言われると分かる気がしますね、うん、なんか路面の振動をもろに伝えながらもこの軽快さ走ってる感がすごいです、ね、名前の通り重量が1110キロしかないんですよね、うんはいはいはい、軽 い,、はい、それでいて、えー、とそれなりのパワーがあるので、走るもう究極の大人のおもちゃみたいな状態だったわけですね。 まあ、あの思い通りになりやすいというか手足がしっかり届いている感っていうのがすごかったそれを感じ取れるからただあの不便な車なんですよこれがまたえ ど, どこらへんなんですか<笑>、うん、ただのキーレスゴーとかないですからねあそれ最後ないんですかえですそ3年前に出た車なのにはい もちろんアダプティブクルーズコントロールとかないですし。なるほど。えー、じゃあ全エンジンもこう回すし、いや回しはしないけど。回しカードをなぜか助手席の方に差すんです。ちょっとおかしいじゃないですか。おかしいでしょ。しょえー<笑>えー、助手席の方に、はい。なんでなんですかね。一応カード式でカード式なんだけど、えーえー、あのタッチエントリーとかないんです。ないんですここでボタンを押してガチャって開けて、その助手席の方にガチャっと置いてとか。 ちょっと待ってよ、えーってうそ。それは思想はなんか聞いたことあるんですよ。なぜそういう思想になってるかとか、よくわかんないけど、えー、やっぱりあの。例えば、ACC がないとか、軽量化のために。いろいろちゃ。そ, そうでしょうね。もちろん、強化軽量化でとか、バランスを考えると。ユニットがそこに行かざるを得なかったとか、そういう理由なんですかね。まあ、うん、その代わり、あの、そういうタイプにしては比較的。 お手ごろというか、はいはい、そういうところもありますしなるほど無駄なところを捨てた結果としてそうなっ て, てるそうですか贅沢装備をなくして軽量化とコストも抑えてるんですかねはいまあでもああのその分利点もいろいろあるので、はいはいはい、まあでも本当に走りを楽しむ人のためってことですよねはいまあ残念なことに東京だと峠道とかは別にないしないですねはい、うん でもあのいろいろなところを下道をただ流してるだけでも結構幸せですね あ, あ幸せを感じるんだすごいな僕はあのメルセデスの S にしたのはあの、うん、市場も何も何なし、うんあの。それもまた一つの選び方じゃないかなと思いますよ 何にもだから僕乗っていきなり初めてこれどうやるんだっていう状態から始まったっていう。むしろメルセデス日本のメルセデスのユーザーはそういう人も多いんじゃないかなって思うんけど。そうそうだ僕もそう思うんですよね。信頼性は高いし。そういうところに惹かれてるのかなとかなんか、はい、なんかあの。 あるじゃないですか。こう事故の前にキュッて締めてくれるとかありますね、うん。そういう機能とか。ああいうあの先進機能みたいなものをどんどん取り入れるのもメルセデスの特徴というか、そうなんそうなんあれ最初にやったの多分、メジャーにしたのはメルセデス、ね、そうなんですよそう。最初に入れたっていうのがすごく多いんですよね。だから、サイドミラーの、うん、にウインカーつけたのもメルセデスか最初とか。かそういう細かいところでもそうなんですよ。はい、やっぱ選び方、同じ車選んでてもこんだけ違ったら面白いですね。 まあとにかくフィーリングはいまたまたお待たせしました第二弾次はネギ塩だれでございます、はいいサブリさんは ま, またお一つでいはいありがとうございますそうそうカービィに近い色におさ、はいうん<笑>はい、らいたこ焼きたこ焼きはそもそもーカービィ<笑>あれカービィカービーってたこ焼き 食べたらどうなるんですか。さあ、ただ美味しいってだけじゃないですか。だんだん満足感、ええ、満足感うまいです。ああ、あざます。はい、そんな、終わった。いきまし、はい、はい、じゃあ、ここで、ね、告白ですね、はい。初めて言う話、これなかなか桜井さんには難しいとこじゃないかな。<笑>うん、あの、私、世間様に言いたい、告白したいことなんて全くないですけど。<笑><笑>でも、逆にと、言ったことない話で、何かこう。 これはっていうのありますか。僕逆に結構いろんなことをさらけ出しすぎてあんまりないんですけど。<笑>あの告白っていうかなかあります。告白じゃないんですけど、えー、これは知ってる人は知ってるんですけど、えー、あの私は酒が飲めないんですよ。えー、あそうですよね。下校なんですよね。えー、あの実はこれ毎回言ってるのにま言うたびに視聴者が驚く。知らない人がいるんですよね。あのこの 小野さん、はい、あの元カップルの今ディライトワークス社長 の, あの小野さんあの人もお酒飲めないんですよああなるほど、はい、結構そういう人多いですよね、うん、はいただ桜井さんは言われて納得なんですねなんか飲めないうんなるほどね小野さんって僕あの僕今の妻と結婚するときに結婚する前ですよ前に小野さんと会わせたことがあるんですけど、はいまあ、その時はた た本当5分ぐらいしか話したあとに小野さんが去っていった後にあのに「今小野さんねあれああいうふうに話してたけどあれ酔っ払ってないからね」って言ったらめちゃめちゃ驚いててえなるほどえあれ白酔なのっていうぐらい驚いてたんですけどあの人は本当に白酔がちょっと酔っ払ってるような状態じゃないですか櫻井さんはだからそういう意味で言うと、まあ、飲めない飲んでみたことあるんですか、えー、と例えば、うん お菓子にちょっととだけ入っているアルルコールとかででもダメなんですよあ、はい、あじゃあそのぐらいの量だと頭がグわングワン回るような感じになるウイスキーボンボンみたいなやつですねそんなんだったらもう一撃アウトですけどあじゃ あ, あのいわゆるスポンジケーキ的な も, の も,、はい、もう似た感じただのケーキでちょっといただきますっつって、うんはいはいはい、頭が回ってきたらうアルコールが入ってたっていうことが分かる あ, あー私の、えっと 私あの3人兄弟のなんあの姉が二人いるんですけど一番上の姉がそれですで、はい、あの普通のお酒を一口飲んだとするともう体がガタガタガタガタガタガタ<音声>ああわかりますうちの姉が周りでお酒が飲んでる人がいる呼吸で真っ赤になって真っ赤になって倒れるあのアルコール消毒もダメ、まあ、つまり強いとか弱いではなくて受け付けないというぐらいなんですよね、はい あでもそれは逆にいいかもしれないですね。よかないですよ。よくないんですか<笑>やっぱりあの、ちょっと身に危険を感じる瞬間とかもあるのであ、そっかそっかそっかそっか。アレルギーってことでは決してないんですけど、ね、やっぱり自分にとっては割と快適なものあ。じゃあ今逆に危ないですね。このコロナの時期、この消毒液とかアルコールとかをこう吸っちゃわないようにしないと。まあそれは大丈夫だとは思うんですけどね。わかんないかな。まあ いずれにせよ結構極端に苦手なものの一つでただあの、ええ、飲み会行ってダメってことはないです他の人が飲んでるのは大丈夫あ、うん、あのお料理に入ってる料理酒みたいなものもちゃんと熱されて飛んでるんだったら あ, ある程度飛んでるあれも完全に飛ぶわけじゃないみたいですけどね、ええ、あのデザートみたいに火も通していないっていう中にちょっと入ってるとっと入ってるやつですね、ええ、なるほど井さんみりんはどうなんですか 一応大丈夫みたいですけどね。もうみりんがダメだって人もいますよね、うん。いやでもみりんはみ、うん、に入れる量って大抵加熱されるので煮込みで。それでほぼ飛んでるんだよね。うん、だから多分大確かにそうかもしれない。それらそれ苦手なもんって何ですか。食べ物とかじゃなくてそれなんだろう<音楽>。こういうのこういうのが苦手です僕は。 僕はたまたま食べ物なんですけど、僕パクチーが本当にもうああパクチーは自分も苦手ですね。苦手だ。今日つ発見。<笑>もうパクチーだめなんですよ。もう全然。うん。ちょっとるるねパクチーがカレーとかに入ってたりするとちょっと気分が下がりますけど。パクチーブームになったじゃないですか。日本が。はい。地獄のような世界でしたね。この数年の。<笑>高いところ大丈夫ですか。大丈夫ですね。 僕、高いとこと、なんか年取ってきたらダメになってきたんですよあな。昔平気だったんですけど。まあ、うん。住んでるところもまあまあ高いですし。うん、あ、そう、僕、あの、高層マンションがダメになったんです、うん。あ、そうですか。はい。学生時代は高いマンションのところに登ろうが、東京タワーが登ろうが大丈夫だったんですけど。僕、今、そう、これ結婚するときに気づいたんですけど、 見に行くじゃないですかいろんな住むところでこの辺って都合多いですよね、はい、こう、はい、タワー、はい、マンションみたいなところそうですねあのええー、こんなとこ住めるわけがないと思ってえっ、ー、とそれは震災前後で言うとあ震災後ですよね後はい、うん、あの震災の時に高いところにいるとやっぱりちょっとそういうのがあるんですかねいやあの自分が震災の時には、はいえー、と15階のオフィスにいたんですけど まあ外に見える景色が信じられないもの で, で、ね、隣のビルがこんな感じで動いてるんですよね、はいはいはい、僕らも目の前の楽天ビルがそうそうそうこれ上にいる人どうなってるのってぐらい、うん、もちろん迷信構造だからそうなってるのは間違いないんだけどですよねまあありえない光景だし自分たちも船のようには動いてるし、はいはい、だからあのそういうのを味わってしまうと。 構想がそこから苦手になるって可能性はもちろんあ。そう影響は受けてる可能性はあるなぁ。なるほ ど, なるほど。じゃ次のテーマ。そういえば、はい、その頃って未来系いましたよね。はい、いました。 しばらく旧未来犬に一緒にいた時がありま し, てりました。ありましたありました一緒にいました、うんはい。そういう話題もちょっと挙げてみましょうか。いやどうぞ。その時は桜井さんがあの時はですねもちろんコロナとかではないので誰もマスクしてない真夏に桜井さんがマスクばってしてあの歩いていらっしゃったんで僕一回桜井さんにえっとど何してるんですかみたいなこと言ったら変装してますって言ったんですよ。 いや、あの、本当はそうじゃないですよ。いや、違った程度はそうなんだけど、ええ、自分はハウスダストアレルギーなんですよ。だ, あだそう言ってくれれば、俺、変装するって言うんだけど、番組、ね、ンンこんな感じの人がバーッと歩いてる中で、一人だけなんか帽子もかぶって、おしゃれな人でめ、一人だけ、一人だけですよ、その時、一<笑>人だけマスクしてる人が歩いてるから、桜井さんじゃんってみんなで言ってて。<笑>分かっちゃう。むしろ分かっちゃう。変装なっとらんかない。当時ね、ビルが変わった形してて、あの 品川すいピラミッドみたいな形をしてるんですけど、はいはい、そのピラミッドからその中を覗けるわけですよ吹き抜けになってるんで、うん、こうオフィスの中から外を覗ける覗いたら桜井さん歩いてるんで桜井さんってわかるわけですよでみんなでいや原さんなんか変装って言ってましたけどあれ桜井さんじゃないですかって言って<笑>あれバレるよねむしろって言ってたんだけどそうだったんですねハウスダストアレルギーだったんですね、はい、まあでもあの変装っていうのもある意味間違えてはいなくて、うん 変装と直接言ったかどうかちょっと怪しいですけど、えーえー、とバンナムさんとスマブラ4やスマブラ SP を作るという、はいはいまあ、その頃はスマブラ4でしたけど、はい、発表だけ先んじて行ったんですよね2012年か13年とかにでないと例えば私がバンナムに勤めていて、うん、例えば、えー、と昼休みに食堂で一緒にご飯食べてたりするわけですから、ね。 事情を知らない人がいると、はい、それニュースの種になって、はい、変なところから露出するあ確かにそうだその結果として、えー、といろんな問題が生じるので先に作ってるよっていうバナナと作ってるよっていう発表だけはしてしまってで社内もしてましたからねはい、はい、それで社内の中でも公認の事実というようなことにしておいたあまあ社内世間に発表した後なのに桜井さんが社食で見つかるたびに 今日桜井さんがいましたけど何かあるんですかって言ってる人がいましたけどねお 前, はお前は世の中の発表を見てないのかっていう<笑>あのだからといって自分が大っぴらに公的なスペースみたいなものにいていいかっていうとそうではなくてなななるべく知られてないのが一番なんですよ ね,、まあ、そうですよねやっぱあの作るもんが作るもんなので仮にもスバブラなの で, そうなんですよ、ね、何のキャラクターが出るとか出、ね、そうだとか。 えー、とそういうところっていうのは世界の興味みたいな感じのところがあるからいやいやところっていうかそうなんですけど自分はなるべくバンナムの中でも忍んでいたいと共有スペースあんまり使わなかったしわかりますただ浮いてるんですよね<笑><笑>サクさんっわ か, <笑>かるんだよな<笑>不思議なことにはい いないタイプですもんね、うん、ワンダムのあの建物の中にはねまあかといって俺みたいなのばっかりるわけでゃないんだけど<笑>も桜木さんは目立ってたね、やっぱりね 目立ってたんだ<笑>だだにねからあれですよあの中のイタリアントマトとかももっと積極的に使いたかったあそうでしょうねあそこは良かったですその未来犬の2階のところにはあのカフェテリアみたいなのがあって結構見晴らしの良いところで、はいはいはい、ケーキとかいただけたんですよねそうなんですよ滝が流れてて、ね、使いたかったあそこはこう名だたる業界著名人がこういっぱい来て す, すごいましたね、まあ、特にそういういところで 第三者的な人がたまたま来社されていて、はい、なんか根掘り葉掘り聞かれるとそれは困っちゃ う, う、ね、そうですよねそうですよね、うんまあ、最もっとも仕事中に一服つくほど余裕があったかというとないんですけど、うん、この2文字について、はい、僕ねこれは聞きたかったです引退、はいうん、ということが出るということは原田さんは引退を考えてるんですかあいや考え<笑> ってなかったんですけど、僕、とろっと桜井さんに言ったことあるかもしれないですけどあのゲーム作る時間があまりにも長くなってるじゃないですかその通りですね、はいあのー、昔、本当に1年に1本とかできてたんですけどアーケード時代とか、はい、なんか急に5年とか6年平気でかかるようになっちゃったんで、まあ、運営も含めると相当ですよね、はい、そう考えると作れる本数あと寿命で考えてもそうだし、えっと、僕は。 いわゆる『番内ダムコというところにいるまあ言うてもサラリーマンなので、はい、そこにいられる時間って考えたら僕はあんまり関われる作品数って多くても 2, 2本とか3本っていうレベルになっちゃうんで、うん、あのそある意味、ね、プロデューサーとして広く手広く関わってるものがたくさんあるんですけど。 自分がまさにこれを作るっていう意味でいうとまあプロデューサーならまだしもディレクターなんかは、はい、その作品に最初から最後まで関わるような人は本当に数が少なくなってもしょうがないで す, ですよね、はい、で思った時にやばいこれはもう引退ってことを考えなきゃいけない意識しなきゃいけないさあ何を最後、まあ、鉄拳もそうですけどそれ以外のどうしてもやりたいことをこれをどうしようかみたいなことが起き始めて割と 進む道を変えたりとか、会社に直談判じゃちょっと今立場を変えてもらったりとか、いろいろやったんですね。うんうん、それでいくと、どうなのかなと思って櫻井さんの時に。あの、いろいろ考えることがあるので、お話ししてよいですかす、ね、はいはい、もうぜひぜひ。それ、えー、と、まず我々の世代って、60代低年説というのが身につきすぎていると思います、はい。そうなんです 染み込んでます。ああ、やっぱりそうですね。そこはそうですね。うんはい、なんで実際えっ、ー、と。例えば自分たちが50歳近いとすると、あと10年で終わりかっていう風うに思いがちだけど、残念ながらその後も生きるし、働かなきゃいけないとは思うんですよね、はい。やっぱりそれぞれの人たちの年齢がある程度上がってるし、こう年齢化っていうようなこともあるので、はい、多分60歳以降でも世界に貢献できるんだったら貢献。する っていうようなことが何の仕事をするにしても考えなければいけないことの一つだと思うんですよね、はい、その時に自分たちが得意と思えるようなものがまだできて需要があるのであったならばその仕事に就いていればいいし、うん、そうでなくなったらさっさと変わればいいと思っていますよね、はいはい 例えば自分や原田さんは、えー、その他が経験をしたことのない何かというのを今までやってきてるわけで、うん、そういうところに対する事情というのは何らかの形で生じ続けるのではないかとは思うほど。ただその芸というのが、まあ、芸ですよね、うんえーまあ、何をするかねこれはこれ、はい、それがあの世に受けない、うん、誰にも求められないっていうことになったら その時に考えればいいいいんじゃないかなかとは思っていますなるほどただですねあの自分は自分でいつ終わりになってもしょうがないとも思ってるんです、ね、なるほど。やっぱりゲーム作りってとってもつらいのでやめたいというふうに思うことっていうのはもういっぱいある。 だけれどやめたいと思うことはやっぱあるんで す,、ね、あすあります、あります、それはもう、だってあの、今回いただいた質問も少し拝見しましたけれども、はいはいはい、あのどんなゲームを作りたいですかと言われますよね、結構多かったです、ねうん、作りたいゲームないですよっていうふうに答えると、身も蓋もないんですけど、はいはいはい、ゲームを遊んでるのが一番です、皆さん。 あそ、それはわかる気がしますね。うん、なんかあの自分で一生懸命作ったとしても、えっ、ー、と例えば。叩かれるであったりとか、あ,、はい、あのまうまくいかないであるとか。はいかはい、えっ、ー、といろいろな挫折があったりとか、そういうようなことはあり得るわけですよね。まあそれにまさに自分の人生作りながら、あ削りながら作るっていうようなことになりかねないので。やっぱりとても厳しい、ある意味茨の道ではあると。 他のところとの競合も気にしなければいけないし、うんまあ、競争ですから ね, します ね, しますね競争で、えー、と戦い抜かなければいけないというのはやっぱりしんどい削れますよ、ねはい、うん。そういう中で、まあ、あのいつ上がりになってもしょうがないかなとは思うんだけど、うん、とはいえ働けるうちは働いた方がいいというふうにも考えており、うん、そこが、えー、と一つのポイントだなと。 思っていますなるほど心が折れたらすぐ終わるけれど、はい、そうじゃなくてかつ需要があるんだったらいくらでも続けたらいいとうそういうふうに考えています。なるほど俺これも質問の中で結構あったんですけどそれ面白いです面白いなと思うのはこれ本当面白いなと思うんですよ。桜井さん の, その見え方って 僕 も, もう桜井さんがおっっしゃった通りに見えてんんですあの桜井さんが自分のことを今語られた通りに桜井さんってそう思ってるんだろうなと思って見えてたんですけどなんとゲームユーザーも割とそういうふうに捉えてる人多くて、うんうん、そ, のそのプロフェッショナリズムとか根底を自分が支えてるものを折れそうな時に折れないように頑張れてる理由っていうのは何なのかって質問は割と多かったんですよ。それちょっと聞いいててみたでですすねどこ何がそうさせてるんですか いやもう単純に仕事は一生懸命やれってことなんじゃないかなと思いますね。何をするにしても。そ う, そうですかあの例えば何かのゲームを作る時の企画法みたいなものについてもよく質問されますね今回もちょっと似たようなことあったかもしれない、はい、あのどのようにして、えー、とこういうゲームを思いつくんですかっていうタイプのものですよね。はいはいはい、自分の場合は 課課題題があって、てそのををクリアしたいたいめに企画を立てるんですよね、はいまあ。例えばパズルゲームというお題が与えられたとして、はいえー、とじゃあ、えー、とそのパズルゲームは落ち物パズルはどのようにしたら面白さが生まれるのかっていうことを分析し、はい、それは何かに置き換えられないのか、はい、みんなあのブロックが消えるだけじゃダメか、はい、というようなことを考えて打ち上げたら面白いんじゃないかという結論に至りメテオスができる。 あのそれぞれのジャンルに絞ったっていうようなことがたまたまでしたけどそういうこともなく、えー、と何か目的というか狙いどころがあってその狙いどころに対して、えー、と何ができるかをよく考えるっていうことが大事で、うん、それをずっとずっと丁寧に繰り返した結果として今のゲームができるっていうことだと思うんです。クリエイターって何種類か何種類かたくさんいろんんいろななもうそ人ととですけど割と自分の内側から 出てくる絶対こうしたいんだ俺はこれをやりたいんだっていうことをやるっていうタイプよりかはむしろこうオーダーとかニーズっていうのがガッと櫻井さんに与えられた状態からスタートする方が櫻井さんはそのプロ意識を発揮できるってことなんですかね。そそうあのつまり天才型でではないんんすよでも桜井されれ言われるととちょっと <笑> そ, んなさやそれはそれは本当にあの<笑>みんなとさん天才型ってますけどねいやそんなことはなくて、えー、あの例えば天才型っていうのは、えーえー、と何かパッションによってどんと出してしまうとか、えーはあはあはあ、何の理屈でもないんだけれどもとにかく感情でも何でもいいから出したものが、えー、とその人のゲームの筋になるであるとかそれが天才なんですかね。 まあ、あの一概には言えないですけどあれなんか天才型それで言うと逆なのかなのかこのイメージは世の中で言われてる違うのどう思ってるかとって俺よくいろんな人に言われるのとあと自分でもそうだと思うんだけど、うん、俺思いつきのように言ってることをあ違うすごくまともなことを言ってる時は思いつきで思いつきのように言ってることは前からすぐ思ってたことなんだよね よく誤解されるんだけどなんかでも桜井さんってだってほらグーグルでね桜井さんの名前を入れると天才って候補が出てくるんですよ僕なんて死ねって出てきました最近ちょっと減ったんですよちょっと56年前の話だけどただ死ねって出てきたから ね, ねこの差ですよ本当にいやあ の,、うん、その原田詩を誰がどう検索するんでしょうかね、うん、検索してどうなるのっていうあ確かにそうだよな<笑>、ま、もう何だう それはかんな い, それ、ね、いや小野さんは も, うもっとすごかったけどねあやっぱり天才型ってフィーリングだと思うんですよね何、うん、かあの何も考えないで感覚的に分かっちゃう人自分はよく考えなきゃいけないと思ってる方だから、うん、いや違うと思うなそれは失礼で否定するわけじゃなくて失礼かもしれないですけど。 それは桜井さんの中での構造上はそうなってると思うんですけど、えっ、ー、と、深度、深さで言うと、なのか高さなのか分かんないですけど、うん、そメジャーのつつさかな。うん、あの、自分では感じ取ってるとこが浅くて、そこから考察してるっていうけど、まず最初の感じるところのセンシングが、実は他の人より絶対優れてる可能性があるので、人はその時点でそれを天才と呼ぶ可能性があるので、 はい、だからそこはちょっと申し訳ないんですけど違うと否定しておかないと櫻井さんがそうだって言われるとの他の人たちは大変なことになってしま う, <笑><笑>うん、うん、あの本当 に, 本当にあの<笑>誰でもそうですけど自分の自分以外の人生を味わうってことないの、ね、ないですよね<笑>だ僕は津波島はあと青いとは言いませんけど僕は逆にすごく羨ましがってるので ね、結婚式のヒロイン来ていただきましたけどすごい面々に沿ってたじゃないですかあれ呼びたくなるのも僕はあのちょぶっちゃけ言うとあそこに呼んでる人たちは僕は割とそれぞれに憧れてる人なんですえー、なるほど、はい、いい確かにすごい人いますもんねい い,、はい、いいなと思ってそうなんか生まれつき持っていものがこういうのがある人っていいなんで僕はやっぱりその中にいると あの安心でき何て言うんですかその僕も一員になれたみたいな気分になりたいっていうすっごい稚拙な思いから稚拙なってると思うんですけどねそうなんですか<笑>もうこれだけ有名なタイトルのプロデューサーである以上いやまあ何かそこがそこはそうじゃないそ根本的な違いがなんかあると思ってるんですよね。